とっても簡単でカラフルなラナンキュラスをお花紙で作りましょう花びらのパーツはお花紙を蛇腹折りにしますお花紙を半分に切り2枚重ねにします六山タイプのおりこちゃんの手前半分のところに置き一山ずつ蛇腹に折っていきます手で折るときには適当に折って構いません 真ん中で半分に切り、それぞれ二つ折りにします。折り目でない方の真ん中部分に一センチぐらい切り込みを入れます。開いて折り目に直角になるよう真ん中の部分をホッチキスで留めます。蛇腹を開いて折り山をつぶします。ホッチキスで留めたところが こんな風になっていますので、この状態を覚えておいてください。お花紙は2枚重ねになっているので、破らないように気をつけながらふわっと開いていきます。ぐるりと開いたら、先ほどホッチキスで留めたところを指で押さえます。1枚のお花紙から花びらのパーツが2つできます。 真ん中の丸いパーツを作ります。手のひらに液体のりを塗って、手と手をペタペタと合わせ、全体になじませます。重ねたお花紙の上に、手のひらを軽くのせると、1枚だけくっついてきます。これを手と手の間に挟み、渦巻き状にくるくるとまとめます。端が剥がれてくるので、 糊をつけて貼っておきましょう丸めるときにぎゅっと力を入れると小さくなってしまいます小さくなってしまったものはつぼみに使ってくださいいくつも作っていると上手になってきます花びらのパーツを3つと中心部分のパーツを1つ組み合わせて花を作ります 一つ目のパーツの真ん中に糊をつけ二つ目のパーツを重ねたら真ん中を押さえますまた同じように真ん中に糊をつけ三つ目のパーツを貼ります花びらのパーツの真ん中に糊をつけたら中心部分のパーツの周りにぐるっと糊をつけ真ん中にそっと置きますこの時手に糊がついてしまったら 擦り合わせて乾かしてください。鼻を手のひらにのせ、包み込むようにして、形をまとめます。黄色の他に、オレンジ、クリーム、赤、白で作ってみました。ピンク系なら、桃、紅桃、桜、ボタン、白を合わせると、可愛い感じになります。 お好きな色でカラフルなラナンキュラスを作ってみてください。